初登り初登りです。 実験をごご利用くださいいままして、ありがとうございます。お客様にお願いいたします。今後、お歩きの際は電車との接触事故防止のため、黄色い電子ブロックの内側をお歩きください。携帯電話、スマートフォン、電子機器などを操作しながらのご通行または乗り降りは、周りのお客様とぶつかるだけでなく、先輩の選択が電車と接触する恐れがあり、大変危険ですのでおやめください。 防止にお客様のご協力お願いいたします。 We will soon make our wish on her, 八戸 The doors of the left side will open. <laughs>